行き着くところまで行くしかなさそうですねどうも政治いろいろの学なぶです自由で開かれたインド太平洋構想という安倍前首相が提唱した政策から発展した日米合印クワッド。その初の首脳会談が9月24日ホワイトハウスで開催されました ブルームバーグの記事を引用します。日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4カ国は24日、ホワイトハウスで4カ国の枠組み、クワットとして初の首脳会談を行った。4首脳は太平洋地域における中国の影響力に対抗する取り組みについて協議し結束を示した。バイデンアメリカ大統領は 新型コロナウイルスから気候、新たな技術など現代の重要課題に取り組むために集まったとホワイトハウスで述べた。どの首相も記者団への発言で中国に言及しなかったものの今回の会談の狙いは明らかだ。モリソンオーストラリア首相は抑圧とは常に無縁であることを願うイント太平洋地域で 全ての国の主権が尊重され、紛争が国際法に基づいて平和的に解決されるよう、我々はここに団結していると語った。ただ、クワッドが成功するために乗り越えなければならない難題も少なくない。アメリカ・アフガニスタン撤退のほか、新型コロナワクチン配布をめぐる発展途上国の不満、気候変動問題への取り組み、5G、 第五世代通信テクノロジーなどだ。4カ国首脳は24日夜に発表した共同声明で、初の会合から新型コロナのパンデミック、世界的大流行や気候変動問題、重要な進行の技術など、世界で最も差し迫った一部課題への対応でかなり前進したとの見解を示した。 バイデン氏は大統領就任後、中国に対抗する上では、トランプ前政権のような一方的なアプローチではなく、インド太平洋地域の民主主義国家が共同で行動する方が効果的だと主張し、この4カ国の枠組みを重視してきた。バイデン氏は、我々は成し遂げる方法を知っている。そして挑戦を受けて立つ。と述べた。 共同声明では、インドがワクチン輸出を近く再開する方針を発表するなど、新型コロナをめぐる進展が言及された。また、4カ国はワクチン12億回分を全世界に提供することも表明した。さらに、クワッドインフラパートナーシップ創設のほか、4カ国が取り組みの調整などで定期的に会合を開くことも明らかにした。 サイバー脅威で協力し、重要なインフラを確保する方針も示した。一方、菅義偉首相は、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に導入された福島県産の食品輸入規制をアメリカが撤廃したことについて、バイデン大統領に謝意を示した。とのことです。 アメリカ、イギリス、オーストラリア3カ国によるオーカスが安全保障パートナーシップ、平たく言えば軍事同盟であるのに対し、クワッドは軍事同盟だけに限らず、経済なども包括的に含むパートナーシップです。どちらも目的は中国封じ込めであることは明らかであり、軍事面からも経済面からも中国を封じ込めようという意図がありありと見て取れます。 この初のクワッド首脳会談に対し封じ込められる側でもある中国も早速反応を見せています。こちらは産経新聞の記事になりますが一部引用します。中国はバイデンアメリカ政権が構築を進める重層的な中国包囲網に対抗する姿勢を強めている。環太平洋戦略的経済連携協定 TPP への 加入申請で孤立感の払拭を狙うほか、アメリカとの関係改善を目指して協調姿勢を見せるなど、包囲網の切り崩しへ相次いで布石を打っている。中国外務省の張立憲報道官は24日の記者会見で、クワッドについて、閉鎖的、排他的、他国に標準を合わせた小派閥は時代の潮流に背く、 目的を達成することはない定めだと牽制した。これに対し中国は16日に TPP 加入を申請。アメリカが関与を強めるアジア太平洋地域で影響力を高め、中国経済のデカップリング、切り離しに歯止めをかける狙いだ。王毅国務委員兼外務省は同日、クアッド参加国のインドの ジャイシャンカル外相と会談し、二大振興経済国として互いに協議になるべきでないと呼びかけた。ロシアやイランなど、アメリカと対立する国とも密接な関係を強調する。21日には、習近平国家主席が、アメリカ政権が求める海外での石炭火力発電所の新設を行わない方針を表明。さらに、ファーウェイ副会長兼、 最高財務責任者 CFO の某万州被告とアメリカ側との司法取引成立で米中間の懸案が一つ解消されており今後の中国の出方が注目されるとのことで実はブルームバングの日本語版記事には記載がありませんが英語版を見るとこう書かれています直訳するとアメリカは中国の ファーウェイ社製の次世代携帯電話技術を採用しないように各国に警告しており、安全保障上のリスクがあると指摘していますが、ファーウェイ社はこれを否定していますとなります。さらにこういう文章もあります。こちらは要約すると、バイデン大統領とその夫人は首脳会談の後に菅首相と面会。菅首相は2017年に トランプ前大統領が離脱を決定した TPP に中国が参加表明したことについて議論をしたい旨をホワイトハウスに伝えていますとなるでしょうか。クワット首脳会談の後にバイデン大統領、ジュル・バイデン夫人と菅首相は個別に面会をしていたのですね。そしてその席上で菅首相は 中国が TPP に参加表明をしたことについて議論を求めていたわけです。菅首相がどういう議論を求めているのかは不明です。中国の TPP への参加に対してアメリカに理解を求めたのか、はたまた中国を不参加とし、アメリカに再度 TPP 参加を促したのか。個人的には後者であってほしいとは思いますね。いずれにしろクワットを通じて、 経済的にも封じ込めを図り、オーカスを通じて軍事面からも封じ込めを図り、さらにいわゆるファイブアイズ、有空差協定によって一層監視の目を強める。そのための手段の一つとして、ファーウェイという中国の目と耳を世界の通信網から極力排除していく。従来通りの基本方針をより一層強固にしていく。 というのが今回の首脳会談に参加した日本、アメリカ、オーストラリア、インドをはじめとする自由民主主義陣営が出した結論と言っておく。それに対して中国が格策しているのはイランやアフガニスタン、ロシアといった反米諸国とのつながりを強めつつ自由民主主義陣営の切り崩しと怪獣を進めるという戦略にしたと言っていいでしょう。 ここまで物事が進んでしまっているにもかかわらず、未だに米中の間を取り戻そうと言っている人たちをたまに見かけますが、米中間の関係修復はもはや不可能なところまで来てしまっているんではないでしょうか。このまま行き着くところまで行くしかなくなったような気がしますね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、